開発性を詳しく見て行きましょう水生動物学研究室主催の太田金谷です今回も皆さんに金魚の発生学実験について解説していきますこれまでこのシリーズの動画ではですね以前に金魚の発生成長の にについてて簡単に解説ししきました。もしご覧になられてない方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご参考ください。今回からはさらに詳しく金魚の発生について解説していきます。 ただ解説するといっても金魚の発生過程は非常に長いので1回の動画では説明しきれませんなのでこの我々の研究室から発表されたこの金魚の発生段階表に基づいて発生過程をいくつかに区切って解説していきます発生段階表あるいは発生ステージ表とも言いますこの表は発生学を進める上で非常に大事なコミュニケーションのツールです この発生段階表は研究者同士の間で実験や観察の内容を確認する際に基準としてよく用いられます。例えば私が金魚の肺を研究に使ったとしましょう。そして他の人に自分が使った肺の姿形を説明したかったとします。そんな時に基準となる発生段階表があればとても便利です。逆にないと説明が煩雑になって大変です。 今回の解説ではこの便利な発生段階表の前半の期間について解説していきます。受精してから現状形成までの期間についてです。今回も金魚の肺の高解像度の写真やタイムラプス動画を用いて説明していきますので実際の金魚の肺と発生段階表の関係について皆さんもイメージを養ってください。以前何度もこのシリーズで登場した金魚の受精卵、肺体、死魚や稚魚の写真です。 これらはそれぞれ別の発生段階の個体です。そしてそれぞれの別の発生段階には個別の名前や番号が振られています。これらの名前や番号は発生成長過程で現れてくる見た目の特徴を捉えて付けられたものです。しかしこれらの番号や名前は発生段階表を作成した研究者により与えられたものだということは知っておく必要があります。 なので生き物の種類によって各発生段階の呼び方が変わってくる場合があります。例えば、ニワトリやマウスの発生段階には番号が与えられています。一方、ゼブラフィッシュには特徴を表す名前が与えられています。 そして金魚の発生段階表はゼブラフィッシュの発生段階表を参考にして作られています。なのでこの動画ではこのようなローマ字や数字で表されるようなこういう用語や略語そしてその日本語訳を使って金魚の発生段階について解説を進めていきます。 受受精精したばかりの受精卵です。まだ卵活が始まっていないこの段階はシンプルに受精卵ザイゴットと呼ばれています一細胞期の肺と呼ぶこともできます見た目が非常にシンプルですさて卵割が始まりました魚類の受精卵の卵割はカツといって卵の細胞質側だけが分かれて卵割が進んでいきますこれがカエルなどの両生類やマウスなど哺乳類だとまた違った様式で卵割が進んでいきます この卵活は24度の水温で受精後およそ24分経ったあたりで25分から30分ごとに1回起きますしかしこの卵活の速度は水温などの環境によって変わってきますこの環境と発生の関係については以前の動画でも解説しているのでご参考くださいさてもうこの時点で受精卵はただの丸ではなく卵活が始まる細胞質側と卵黄側とに分かれていることがお分かりいただけるかと思います そしてもうこれすでにそれぞれの方向に昔の人が名前を付けてくれているのでそれに従いましょうこちらの卵葛の始まる側を動物局側アニマルポールそして卵黄側を植物極側ベジタルポールと言います地球の北極と南極みたいな呼び名ですね この動画はこうした肺の各部分を指す名前がどんどん出てきますので皆さん覚えていきましょうそうすると頭の中にある肺体のイメージが言葉とリンクし始めてより解像度の高いコミュニケーションが可能となります 毎回の乱活の進み方はこのように2つ4つと分かれていきます。そしてその配置はおよそ決まっており、よほど極端な環境条件下に置かない限りは見ていた通りの様式で進んでいきます。この段階だと下球を数えることができます。なのでそれぞれのステージには下球の数を当てることでステージを表すことができます。このように各ステージの特徴を表す指標をステージングインデックスと呼びます。 しかしこのあたりから難しくなってまいります64細胞あたりまでは頑張っ で, 数えればまだまだでももう128細胞あたりになると難しいです。私も自分で発生段階表を作る際に全ての肺の細胞を真面目に数えて、えー、発生段階表を作ってはいません。実際、えー、全部数えることは不可能なのです。なので他の動物でこれぐらいまでは倍々に活、えー、球が増えていくだろうと。 そして64細胞からもう1段階、えー、細胞の数が増えるとするならば128細胞であろうという予測のもとに発生段階表を作っていますそして肺の発生段階を知りたいときにはこの細胞が何段に重なっているかを数えるようにします128細胞であればおよそ5段256細胞であれば7から8段そして512細胞であれば9から10段あるであろうというそういう具合です そしてこれ以上増えてしまうともはやそういう数の予測も立たなくなるのでちょっと諦めてしまって 1K と呼ぶことにします。大体1000個の細胞があるだろうという意味です。もうこうなると今まで使っていたステージングインデックスは指標として使えなくなります。 でも皆さんの中にこう思う人がいるかもしれません。倍々に増えていくのであれば、512の次は確実に1024で、その次は2048細胞になるだろうと。しかし、そこはもうそう簡単にはいかないのです。最初のクリベージュステージのあたりはかなり正確に、そして早く倍々に分裂が進みます。そしてこのブラスチュラピリオド、放廃期の前半もまだ同期して細胞が分裂します。 しかしそこから後半になってくるとそれぞれの細胞の分裂の速度も変わってきますので単純に売買にはならないのです。この理由は母親から受け継いだ卵葛に必要な材料をこの辺りの段階で使い果たしてしまうからです。 もっと細かく言うと発生初期は母親からもらったメッセンジャー r n a を使って卵活を進めますが後半になると卵が自力でメッセンジャー r n a を作りながら発生を進めていくのですそうなるといろいろと手間がかかってしまい細胞の増えていく速度が遅くなりバラバラになってきますこのような細胞の分裂が同期しなくなるあたりを指してミッドブラスチュラートランジションと言います さて、この辺りからさらにややこしくなってきます。細胞の数はもはや多すぎて数えることができません。そして細胞が何段に重なっているかもよくわかりません。でも、この時期あたりになると卵黄と廃盤の間に新しい構造が見えてきます。それはヨークシンシチュアルレイヤーという構造で、この境目は組織学的に見ても明らかに他の細胞と異なります。単純に卵葛を繰り返していたときに比べて少し複雑に。 になってきてきいいるるのがよくわかるかと思いますそしてこの時期あたりになると卵黄廃盤のそれぞれの形状やよく伸出やレイヤーがある廃盤と卵黄の境目の形状が変わってまいりますなのでこの形状に注目するとこれらの似たような形をした灰をさらに細かく分けることができます廃盤が全体的に高い時期を廃卵黄と廃盤の境目がスムーズな時期をオブロング 全体的に丸いステージをスフィア、そして廃盤の中央がくぼみ始めた時期をドームと呼びます。ちなみに、このヨークシンシチェルレイヤーが何をやっているのかを説明しようとすると、それはそれで一つの動画になってしまいます。なので、機会があれば別の動画で解説するかもしれません。今回は詳しく触れません。 さらに発生が進むと卵黄と胚盤の相対的な位置関係をで表して指標とすることができます例えばこの肺ならば横から肺を見ておよそ 30% の卵の部分が胚盤に覆われているので 30% エピボリーと呼ばれますエピボリーを調べてみると覆いかぶせというふうに訳されていたので日本語だと 30% 覆いかぶされているステージぐらいの意味になります この大いかぶさり具合をステージングインデックスとして使うわけです。ちなみに今回のそれぞれの配体の発生段階の名前ですが、聞き慣れない名前がいくつも出てきました。そしてまだまだ出てきます。その理由は先に述べました通り、この発生ステージ表を作成する際に参考にした文献が英語で書かれたゼブラフィッシュの文献だったからです。 このゼブラフィッシュという魚は金魚と近い小イカの魚で透明な卵を産み肺発生も非常によく研究されています。そしてかなり早い段階で精緻な発生ステージ表が作られていました。なので私たちもこのゼブラフィッシュの発生ステージ表の中で使われているステージングインデックスやその他の用語を借用して発生ステージ表を作りました。 こうすると、ゼブラフィッシュとの比較も可能となります。そして、様々な実験手法の応用も優しくなると考えたからです。実際に、ゼブラフィッシュの発生ステージ表と、金魚の発生ステージ表を見比べてみたいという方がおられたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、参考にしてみてください。これらの論文はフリーアクセスのはずなので、無料でご覧いただけると思います。 さて、このゼブラフィッシュの発生ステージ表ですがこの中では肺発生の段階をザイゴットクリベージブラスチュラガスチュラセグメンテーションファリンギュラハッチングと7つのピリオドに分けています。 つまり、大まかな7つの期間に分類しています。ちょっと英語だと覚えにくいという人は、それぞれ受精器、分裂器、放廃器、幻聴廃器、大切形成器、咽頭廃器、孵化器と訳することができると知っておくと、少し記憶の助けになるかもしれません。これらのピリオドは、さらに細かいステージ、つまり発生段階に分けられています。 そして発生段階に関する用語についてですが必ずこのような分かりやすい日本語訳が見つかるとは限りませんなのでその時々で呼びやすい呼び方を使うことにしますすべての発生段階をここで完全に覚える必要はありませんが今回の動画でそれぞれのピリオドがどのような特徴を持って時間とともにどういうふうに移り変わっていくのかを知っていただけると金魚の肺発生過程の理解がはかどります さて、ここからはガスチュラピリオドと呼ばれる時期に入ってまいります。この時期になると、廃盤と卵黄の境目の関係が今までと著しく変わってきます。今までは 廃盤が卵黄にくっついているだけのような感じでしたがこの辺りから廃盤が卵黄を取り囲むようになってきますなので先ほどの 30% エピボリーの時と同様にこの全体の卵に対しての廃盤が取り囲んでいる部分の比率をステージングインデックスとして用いることで 40% エピボリーや 50% エピボリーといった名前を付けることができます形と名前が一致していると覚えやすくて便利です そしてこの卵黄を取り囲んでいる肺盤の外縁部あたりが少し厚くなっているのが分かりますこのようなリング状の構造が現れた辺たりの肺をリングステージと呼ぶことにしていますそしてこのリングステージを過ぎた辺たりからこの辺りがプクッと膨らみます このような構造が現れた辺りをシールドと呼びますこのシールドステージのこの部分は後々に頭の一部になる部分ですこの位置が後から移動していきますもうこの時期になると均一に分裂する細胞の集まりとしての受精卵とは程遠い姿をしています そして何より気がついてほしいのはこの時点で動物局と植物局以外に後々の発生段階の個体の方向性と一致する極性が現れているということですちょっと難しい表現をしてしまいましたが、まあ、つまりはこのシールドステージのこの部分が反対側とは違う状態にあるということですそしてこちらが背中こちらが腹側になることがすでに決まっていますなのでこの時点で目で見てわかる差があるわけです からこの敗退の中ではもっと早い時期に瀬川と原川が決まっていたということになるわけです。はいえー、ここまで見ていただいて皆さんありがとうございます。えー、今回はですねちょっといろんな用語が出てきましたので少しおさらいをしてまとめておきましょう。 金魚の発生段階は7つに分けられており今回はその中で4つを紹介しましたつまりザイゴットクリベージブラスチュラそしてガスチュラの4つのピリオドです。 材後とは受精したばかりの時でクリベージは分裂し始めてから64細胞期までを指しそれからはブラスチュラと呼びこの時期に細胞の分裂の動機具合が弱まりそしてガスチュラになると肺盤が卵黄を包み込み始めます重要な点は時間経過とともにそれぞれに名前が付けられるような差がこういう早い時期にも現れる事実を理解しておくことですそうすると受精卵のどの部位でどのような変化が起きているのかが把握できますし のの細かなステージを見分けるにに非常に役立ちますそして何よりもこのように、えー、パッと見てですねまん丸い金魚の卵の中で目まぐるしく細胞が活動している事実を知ることで豊かな生命のイメージが養われるかと思います。 さて次回予告です。今回はガスチュラピリオドの前半まで説明しましたので次回はガスチュラピリオドの後半から説明しさらに進んで初期のセグメンテーションステージつまり大切を形成する時期の金魚の排発までを見ていきます今回シールドステージに見えていった頭の一部がこれからどういうふうに変わっていくのでしょうか気になった方はチャンネル登録してお待ちくださいそれではまた<音楽>